久留米はですね高原さん大きな山がありえ筑後川も大きな川がありましてでそこで育つ大自然とか、えー、大きなたくさんの魅力がありまして、えー、果物もおいしいですし、えー、他にも豚骨ラーメンやあの日本一の焼き鳥とかもありますのでぜひぜひ久留米に 足を運んで見た時にはそういったパワースポットなど大自然など美味しいものに触れていただきたいなと思っております。えー、たくさんたくさんあのクルメの魅力を発信していきますのでどうか皆さん応援よろしくお願いします。